金曜日の朝でございますね金曜日の朝もストレッチをして元気に過ごしてまいりましょうさあこれで、ねえー、シスターの動画が切り替わるかなうんうんうんう ん, うーんさあ映ってますでしょうか<笑>いろいろあっ大丈夫そうですねはいでは始めてまいりましょうコメントが今日は見れるかな 見れるかな見れるかなもういつもねいろいろなんかこう仕様が違っちゃうんですね全然 OK ですよはいでは愛する大好きありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながら行う素敵なストレッチありがとうストレッチ今日も元気に行ってみようあはいということでこの言葉をねこちらの方に置いておきますただよいしょはい大丈夫そうでしょうか こちらの方に置いておきます。よいしょ立てておきます。で、この言葉はね。大事もう1最重要な言葉でございましょう。愛してる大好き。ありがとう。これをね、えー、自分にも周りの方にもお声がけしていくっていうのはとっても重要ね。さ。あ、それではですね。いつもお伝えしてあります。ビフォアアフターのチェックです。ビフォアをチェックして、アフターをチェックしていきたいと思います。 あのストレッチやって や, ったやる前とやった後で変化があるとね、モチベーションにつながりますよモチベーションに繋がると継続につながりますのでぜひとも一緒にやっていきましょうはい、では両足を伸ばしていただいて両手を前ですた、はい手の位置が足のどの辺でしょうかっていうのをチェックしてくださいし今日はちょっと下がっておりますね今日 も, 今日もか最近はね はい手のつきまずののま下側の方に来てあります。いろんな方いらっしゃると思いますあの指がつかないとかねあのあつま先ぐらいとかねいろいろで全然 OK です、うん、でもちょっとストレッチをやるとちょっとだけ伸びてる伸びてるというかあのボディが緩んで前にいけるっていうのになりますのでそこを目指していきましょうはい、ではいつものように左足んを伸ばして右足線をのっけていきます右足を乗っけて 足尾を横にに開いいて縦に振る動ききからいきます「愛してる大好きありがとう」を2回行って8カウントそれを、えー、と大体ほぼ8カウントで行って28必要な時はシュスターがワンモア8って言いますのでそしたら28ト言ってくださいはいそれでは指を開いて縦に振るところからせーのいきますよ笑顔でどうぞせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣じゃなくて手と足握手はいではグサッと手をえっ、ー、と足の甲を持ったら足だけをねじみますせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔で辻松の下側を持って ねじりますせーの愛してる大好きありが声出して愛してる大好きナイスくるぶしを持って足を振りますはい行きましょう足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではくるぶしを持って足を大きく回します足首ねじ、えー、足首回しせーの愛してる大 ありがとう。笑顔でね。愛してる大好き。ありがとう。反対回し。愛してる大好き。肘を大きく回して。愛してる大好き。笑顔でナイス。はい。では、指を外して足首を持ったら足を振ります。せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。上下。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。足だけ振り。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右に振って、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大に振ったら、右足さんを下ろしてフギ、フラッぎ内側を揉みます。右足さんのふくらフラギはい床につけていただいて、体重を反対側の、蹴っけて、体重5と動かしますせーの。愛してる大好き、ありがとう。上半身も動かして、愛してる大好き、あの重さをかけていきますよ。 膝のちょっと上です。す。さんを押していきます愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で、はい、ももの内側、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で、ナイス。はい、では、このお膝さんをですね、ひっくり返して。 右足のふくらみぎ外側ですせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス、はい、ではこの足を立ててふくらみぎの下側を親指でぐいぐいほぐしていきますせの愛してる大好き声出してねはい愛してる大好きありがとうお膝の下の ちょっとと硬いこころね、これグーでゴリゴリリ動かします。膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと膝の上にずらしてゴリゴリ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿回りゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、では今度、ももの裏側をぐさっとさして、四本の指ぐさっとさして、振ります。もも裏、ゆさゆさ。 せーの、愛してる大好きボディーごとゆすってね愛してる大好き今度は内ももさんをがっつりつかんでゆすってせーの、愛してる大好きゆさゆさゆすってね愛してる大好き外ももさんを今度はがっつりつかんでゆすってせーの、愛してる大好きボディーごとゆすってください、いははい、はい、愛してる大好き笑顔でナイス では膝裏さんをがっつり持ってぐいぐいほぐしてせーの愛してる大好き膝裏ぐいぐいありがとう愛してる大好き膝下ブラブラいきますお膝を持ち上げて 下, 下はブラブラと脱力しながらせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置を、ね、ちょっと下にずらしていきましょうせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、ではこの足を伸ばします、ももの上を、肘、あるいは手のひらで、これもボディごと、上半身のボディごと揺すって、もも上ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、声出してね、はい、愛してる大好き、ただたここからね、ツイート、ずっといきます。 もも愛してる大好きありがいたたたた愛してる大好き笑顔でねはいではお膝つま先を内側にしてももの横をぐいぐい同じようにボディーごと動かしてみださい盛大人同情性の愛してる大好きありがと愛してる大好き笑顔でワンワエイ 愛してる、大好き、ありが、け継続は力なり、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、つま先、を膝内側のまま、左のくるぶしさんを、右のもも外さんに乗っけて、しごきます。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、ありがと、う愛してる、大好き、ワンモアエッド、愛してる、大好き、ありがと、うせー、第二、どうぞ、ここ痛いところね、ナイスです。 はい、では下ろしましたら右足さんを後ろに畳んで左足さんは前ですで右足さんのお腰まっすぐ立てていただいたら右の腰骨の三のところを両方の手ですっと落とした大腿骨の付け根さんですね、まあ、股関節のところ横側をほぐします、はい、体重をかけてボディーごと揺すってせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。ここもちょっと痛いと思うよ。はい。愛してる大好き。まあ痛くない人もいますよ。はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、左手さん、左のお膝の外に置いて。右手さん、右のお尻べタ後ろに骨盤をぐっと倒した時はおへそを除いて。前に倒した時はおへそ、あ、こう背中を反る感じ。 では後ろから盛大にどうぞ、せーの、愛してる大好き、ありが笑顔でね、愛してる大好き、ワンワンエイト、はい、愛してる大好き、ありが、いで て, ててて、愛してる大好き、ナイス、はい、では背筋を伸ばして、左手さんも左の腰の横、右手さん腰骨、背筋を伸ばして骨盤ねじり、右の腰を盛大に動かして、せーの、愛してる大好き、ありがと。 愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスオッケーこれで右足は終了手を頭の上で丸では皆さんご一緒にいいですご紹介くださいせーのいいですありがとうございます手の丸はいこんな感じはいありがとうございますはい拍手頑張った自分とみんなに拍手 はい、では足を伸ばしてチェックタイムでございます。ビフォアをチェックしたらアフターをチェックしますよ。両足を伸ばして右手さんが前。はい、右足さんと。お、いいですね。だいぶ行きました。背中の位置も落ちましたよ、シスター。左手さんはこの8。はい、いいです。はい、膝裏さんもこんな感じで。膝裏の隙間なんかもね、ご自分の違いを見てみてください。腿 も, もの種下がり具合も。右足さんの腿の方がね、びろーんと横長になっております。 はい、では、えー、コメントございましたら入れてみてください。はい、おっと、シスター、今日は、あおはようございます。電車のか、ああ、潤さん、おはようございます。あとで自主トレね、安なさん、いいですよ、ありがとうございます。ジュンさん、一緒にやりましょうね。はいさあということで、シスター、これが、えー、っと、見えてますね。はいでは、皆さん、水分ね、しっかりとってください、なぜなら。 デトックス効果がございますのでと言ってシスター水分を忘れたからちょっと取ってきますからじゃあいいですソングをお楽しみください。<笑>ちょっっと待って<笑> はいではですね、えー、左足さんいきましょう早速両足さんを伸ばしていただいてあちょっと伸びしろたっぷりだけいきましょう伸びしろたっぷりーはいこれねあのちょっと今日ポスターが増えましたからここに置いておきますさあでは両足伸ばして左足さんでございます左足さんタッチあちょっと記憶大きかったね失礼しました左足さんタッチして 右足さんとの違いいい、いいい、をチェックしてくだささはははでですね、はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけて足の指ちょっと熱くなってきたね蒸し暑くなってきたね最近はねえっ、ー、と沖縄さんはもう梅雨にお入りなんでしょうかあの東京も梅雨みたいな季節になってますよなんとなく早いねはいでは指を横に開いて縦に振りますせーの「愛してる大好きありがとう」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 東京もそうです、はい、足の甲を持って足先ねなんか季節が早まってるよねはいで、ね、指先をぐいぐいねじりますせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き 超, 超汗かいてきましたよはい足の甲の下側を持って足先ねじるせーの愛してる大好き足ねじるありがとうボディー使って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 ボディを後ろ両方上げて両手両足振りせーのそれだにどうぞアイセル大好きありがとうアイセル大好きワンモーえっとアイセル大好きありがとうアイセル大好き貯金のポーズせーの貯金いいですはいではどっちかの足も上げていただいて手を頭の上でまる画面の方を向いていいですごしょくださいせーのいいです笑顔でねはいナイス。 あのチャレンジいかがでしたでしょうか背筋、腹筋ちゃん、背筋ちゃんを使っておりますはい、鍛えておりますよはい、左足のふくらはぎを置いていただいてでは体重をおかけいただいてえふくらはぎ内側さんほぐしますせーの、愛してる、大好き超汗かいてますよはい、愛してる、大好き笑顔で、はい、お膝のちょっと上、きっかいさんせーの、愛してる、大好き ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。内ももさん、愛してる、大好き、体重のっけてほぐしますよ。いてててて、愛してる、大好き、笑顔でね。ナイス、両方のお膝さんを立ててひっくり返します。左足のふくらはぎ、外側さん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう笑顔でね。愛してる これ上半身も使ってますよ、はい、では左足さんを立てる右足さんは左足さんの下に畳んでふくらはぎさん下から親指さんでほぐしますせーの愛してる大好きありがいてててて愛してる大好き笑顔でね膝下ゴリゴリ膝の下の骨の硬いところをグーでゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き膝上ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう膝のちょっと上をゴリゴリゴリゴリはいでは膝のお皿 さ, さんゴリゴリ、えー、人差し指のとんがったところですねとんがったところを使いますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいではももの裏がっつり持ってボディーごとゆすりますせーの愛してる大好き 桃田ゆさサさせーの愛してる大好きナイスはい、内ももさんをがっつり持ってボディーごと揺すってせーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で桃外ユさゆ さ, ゆさせーの愛してる大好きありがとういたいたいた愛してる大好き もも外ねちょっと痛いですねはいではももをあ膝裏 ぐ, ぐいぐい膝の下をぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好き声出してね愛してる大好き声出すと呼吸ができますよはいボディを持ち上げて膝下ブラブラ呼吸ができるとボディが緩みますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと手を下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、もう一回ちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、でもこの足さんを伸ばします、伸ばします、ペイント伸ばします、はい、ももの上です、肘でも手でもいいですよ、もも上ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう、い た, たたた、愛してる大好き、いいですよ、痛くてもいいです、こっからツイート、愛してる大好き、ありがとう、 ももの筋肉さん大きいですからしっかりほぐしますよはいではお人のつま先とつまを打った内側ももの外側さんもほぐしますせーの愛してる大好きもも外さんここ使ってますよはい愛してる大好きワンマンエイトはい愛してる大好きあここ痛いでしょ私も痛いです大好きありと はい、では左足ではのおの膝の上に右のかかとさんを乗っけてしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう盛大にどうぞわも愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは右足さんを下ろして左足を後ろにたたんで背筋を伸ばしますはいでは左の腰骨さんの上に手をグッと落としてグイグイほぐしますもう腰横グイグイ 大腿骨の付け根さん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、思えと愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、そう、ボディごと揺すってね。はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし、右のお膝さんの外に右手、ちょっと横、もうね、結構前です。 左手さん、左のお尻ぺた、後ろに骨盤を倒した時はおへそを覗く、前に倒した時はこう背中を反る感じでいきます、顎をぐっと出す感じで後、下の時は顎を丸める、えっと、自分の方うをなずく感じと前に出す感じ、はい、では後ろからいきましょう、正段どうぞ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で、思い出、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きナイス、はい、ではみんな骨盤腰骨さんの横に右手さん左手骨盤で腰肘肩大きくねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう背筋を伸ばしてね、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス OK では 両足骨盤転がし最後このマットさんや座布団さんをね畳んでいただいて座骨さんお尻の下の骨ですよお尻の下の骨座骨さんお二つございますここを守りますはいでは足は肩幅ぐらいです背筋をぐっと伸ばします手はももの後ろをぐっと支えてお膝の下ぐらいね支えていただいて これも両足で骨盤を転がしますので骨盤を後ろにいったときはおへそをのく前に行ったときは顎を出すさっきと一緒ですねいきましょう正解にどうぞ後ろからせーの愛してる大好きありがとう大きく動かして愛してる大好きワンモアえっと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス背筋を伸ばしてクイックです 骨盤のみ動かします。骨盤ね倒すのと前に出すのとここはいしっかり使っていきましょういきますせーの後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で盛大に愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスオッケー頑張りましたでは最後いいですポーズ行きましょう背筋を伸ばしてボディを後ろに倒して両足をアップどっちかの足アップ はい両方の手を頭の上で丸画面の方を向くいいですご注目ください皆さんご一緒にせーのーいいでーすはいとってもいいでーすはいその場で拍手、はい、頑張った自分とみんなに拍手ああ気持ちを伸ばしますさあいかがでしょうかナイスあはいありがとうございます<笑>頑張りましたさあ日々の小さな積み重ねがね人生を変えますからね信じていきましょう はい、両足を伸ばしてチェックタイム、左足さんどうぞ。じゃーん、うわー、だいぶ引きましたよ、シスター。はい、左足さん。ちょっとね、座骨さんなんか、ご自分のね、お尻の下の座骨さんも、ちょっと後ろに出す感じにすると、さらにたたまりますよ、ほら。まあまあ、いい感じにいきましたね。はい、今日もとってもいいです。ありがとうございます。はい、では、いかがでしたでしょうか。 ご自分のボディの変化あります汗が出て、<笑>汗だらけ久々なんできつい<笑>じゅんさん、ぜひね毎回一緒にやりましょう<笑>久々ちょっときついですよねすごいありがとうございます、えー、あの、たたまれ方ねガラケーを今私目指して必死で、夜ね結構ストレッチ朝もやる朝はありがとうストレッチさんやって夜はね自分のメンテナンスであのやっております ガラケーさん目指しますん。はい、水分とってください。ガラケーさんの時計あのなんだ電話みたいなねパチッとパチッと体をしたいと思っております。はいでは今日はですね告知さんがございましたら石さんの新企画光ってる。か、タクパン。あ光ってる。タクパンでございます。 こちらねあの自宅でパントマイム自宅でパントマイムレッスンが受けられるというオンラインで受けられるという素敵な企画そしてこう今回ですねあのシスターが特別に8回講座ございますまあ足がだいぶ上がるようになりました千代子さん素晴らしいありがとうございますいいですよそこですよ。<笑>ということで自宅でたくさんあ光ってるこれ。自宅で えー、パントマイムレッスンを受けられる素敵な企画です5月18日から、あのー、月2回ずつ全8回で5678と4か月かけてレッスンが受けられるというなんと素敵な企画でしょうかズームレッスンになりますのでぜひお申し込みくださいそしてですねなんと今回特別無料タらパフパフパフ特別無料でやっておりますよ 飽きたらね。ちょっと有料になっちゃうと思うので、今のうちに是非受けていただけたらなと思います。概要欄にえっ、ー、とまた貼っときます。どういう風な内容かっていうね、えー、内容は内容はですね、えー、細かいことは壁。 壁のパントマイムをやったりムーンウォークやったり風船のパントマイムやったり、えー、とハンドマイムという手でやるパントマイムやったりとかね月によってテーマが変わっていきますのでぜひご一緒にやってまあ一芸を獲得していただけたらと思います自宅でパントマイムレッスンタクパン略してタクパンぜひお申し込みください。あの時間はね金曜日の えー、と3時半とかになるんですけどおーアーカイブが残りますのでアーカイブでご参加いただいても全然 OK だと思いますはーいということでぜひよろしくお願いしますぜひねこの機会におうちでパッと前イきやっていただきたいと思いますはいということでありがとうございましたはいということで今日も本当にありがとうございました素敵なね金曜日をこれからお過ごしください あとで、はなさん、自宅でストレッチね。マジですか。マジですよ、じゅんさんこ。これ、自宅でパントマイムできる。今回ね、特別無料。で、秋はね、有料になっちゃうから、ぜひこの機会にやってみてください。お友達さんも誘っていただいて。はい、ということで、今日も本当にありがとうございました。素敵な金曜日をお過ごしください。ハバナイスフライデー。ありがとうございました、皆様。ハバナイスフライデー。ちゃおー、ごきんよう。